待ってて警告はしましたよ こ, の こ, れはどうこれでも食らえ全ての型にこれスな食い い攻撃トレーニングとはいえ、要素はしない。 間に攻撃してもはじけろはじけろはじけろはじけろはじけろ 全部てくれる先生の敵は逃さない<笑>セキュリティ上の弱点。<笑> 私に任せな全部逃げた。 無駄 だ, だよ。 アタシの芸術魂は止められない お待ちしておりました先生